私たちの秀夫君は17年間の人生を大血管転生といって心臓病とともに歩んでおりました高校生の時ついに倒れ食べ出すことになりました秀夫君が数々の死を残しておりました父の私が作曲しました皆さん見てくださいね この部屋で。<音楽>